指切り玄ンホラでも吹いたら針でも何でも飲ませていただきまんでいっとだぜんとまた i f i サンデで鏡を鏡をこの世で一番変わることのない愛をくれるのは誰のニードトゥーアスクコースイッ つまりダーリン私の最後はあなたがいいあなたとこのままをさらばするより死ぬのがいいわ死ぬのがいいわ 三度の飯よりあんたがいいのよあんたとこのままをさらばするよか死ぬのがいいわ死ぬのがいいわそれでも時々うわつくマイハート死んでも治らな治してみせますベイビーエイエンのシンバ やベイビー失って初めて気がつくなんてそんなダサいこと申したないのよグッドバイオードンと言えばセーバイバイエイチ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 それでも時々うわつくマイハートそんなダサいのはもういらないのよバイバイルオールウェイズスティック i ットやマイベイビー。Great